5月22日に平野市を、岸優太、神宮寺優太の3人が脱退するのを前に、改めて人気の高さを証明した。現体制の終わりまであと3ヶ月を切った。気になるのは脱退する3人の動向だ。最新シングルは28日発表のオリコン週間、シングルランキングで自己最高となる初週売上げ1032万枚を、 初週ミリオン突破はグループ発だ。金プリの公式ツイッターは感謝を綴った。3人が脱退する運命の日までもう3ヶ月もない。平野と神宮寺は脱退と同時に、騎士は秋にジャニーズ事務所を退所するが、3人はどこに向かうのか3人は脱退という決断に至った理由として、海外進出、と説明していた。 早くもアメリカに本社を置くマネジメント会社が3人に声をかけたけど断られたそうです芸能プロ関係者。現時点で脱退後に3人一緒なのか、それともソロで活動するのかは明らかになっていない。ただどういう形でも海外進出を目指すと見られており、関係者が有力視しているのは韓国の芸能事務所への移籍だ。 もちろん日本の芸能事務所も水面下で3人の動向を探っています。その結果、具体的な名前まではわからないが、平野は韓国の事務所移籍で決まりという情報が流れています。ジャニーズ事務所退所後、日本の事務所に移籍しても活動しづらい。海外志向の強い平野にとっても、すでに海外市場を開拓している韓国事務所への移籍が現実的です。 音楽関係者。しばらくは三人の一挙手一投足から目が離せない。東スポウェブ。平野市用のプロフィール誕生日1997年1月29日星座水が目指し新地愛知県名古屋市血液型大方ジャニーズ事務所に所属するキングプリンスへのメンバー。2015年6月。